みなさんこんにちは岐阜大学の小山です今回も前回に引き続き2016年に発生した熊本地震についてお話 し, しますこの表は前回もお示しした熊本地震の被害状況です前回は直接死に関わる救助活動についてお話 し, しましたが今回は 関連死について注目していきたいと思います。こちらも前回お見せしたスライドと同じものです。前回は省略した関連死についてお話 し, します。熊本地震の関連死については、6月19日から25日に発生した豪雨による被害のうち、熊本地震との関連が認められたものが5名、 熊本県の市町村において災害懲役の支給等に関する法律に基づき災害が原因で死亡したと認められたものが201名大分県の市町村において災害懲役の支給等に関する法律に基づき災害が原因で死亡したものと認められたものが3名でしたまた東日本大震災までは直接死と 関連 死, の死因については警察庁や復興庁などによってある時点の状況が公表されていましたが熊本地震では直接死も関連死もその死因は公的には明らかにされていませんこれは遺族への配慮によるもの で, すではありますがこれまで死者の死因のデータに基づいて 死者軽減ののたための対策が推進されてきました例えば阪神・淡路大震災の直接死の死因からは倒壊による死者の割合が非常に高いことから建築基準法が改正されたり耐震化の促進がなされてきました関連死の死因からは避難生活におけるインフルエンザなどの感染症の予防対策が促進されてきています 2004年に発生した新潟県中越地震の関連死の死因からは車中泊におけるエコノミークラス症候群の危険性が認識され熊本地震においても繰り返しその危険性と対策について周知されていましたこれを踏まえると死因の情報が公開されないということは今後死者低減のため の, ための 適切な災害対策を考える際には大きな課題となりますそのため遺族への配慮をした上で死因の情報を将来の災害対策に生かす仕組みを実現していくことが必要になってくると考えます熊本地震については残念ながら関連死の死因についてはわからないため阪神淡路大震災と 東日本大震災の時の関連死の死因を踏まえて考えたいと思います。こちらが阪神淡路大震災の時の関連死の死因を示したグラフです。心疾患が 28.8%、脳疾患が 9.1%、肺炎が 26.2%、その他呼吸器疾患 8.8%、 消化器系疾患が 3.6% 血液造血器疾患が 2% 自殺が 0.7% 気溶症の悪化が 21% となっていますこのように、心疾患、脳疾患などの循環器系つまり、血管や心臓など血液の循環に関する疾患と 肺炎、その他呼吸器疾患などの呼吸器疾患気温症の悪化が多数を占めていることがわかりますこちらは東日本大震災の時の関連死について関連死を引き起こした事象についてまとめたものですこの内容については東日本大震災の会にもお話ししました 東日本大震災の際には、気往 症,、えー、症の増悪、避難所等への移動中の肉体・精神的疲労、避難所等における生活の肉体・精神的疲労、災害のストレスによる肉体・精神的疲労などが多数を占めていたことが分かります。 割合は少ないですが阪神・淡路大震災東日本大震災とも自殺者の割合が 0.7% となっていますこれは阪神・淡路大震災と2004年に発生した新潟県中越地震の関連死の死因と時期を示したグラフです横軸が時間を示しています 1月2月3月というのは月の名前ではなく1か月後2か月後3か月後という発災からの時期を表していますこのグラフからまず循環器系疾患による関連子が増加しその後呼吸器系疾患による関連子が増加している状況がわかります中越地震では呼吸器系疾患の関連子がありませんが このグラフを作成した上田によると中越地震は10月に発生したためまだインフルエンザなどの流行期に入っていなかったことが理由として挙げられています阪神・淡路大震災は1月に発生し粉塵や寒さなど呼吸器系疾患を引き起こしやすい環境があったため呼吸器疾患による関連死が多数発生したと考えられます このグラフで示された関連死の発生時期は避難所などのえ避難生活を行っている時期ですので関連死は災害後の生活環境の影響が大きいことがわかりますこれは熊本県の避難者数と避難所数の推移を示したグラフです横軸が日付あるいは時期を表しており 左の縦軸が折れ線グラフで示された避難者数、右の縦軸が棒グラフで示された避難所数の軸を表しています。避難所は7ヶ月で解消されています。4月の九州は比較的暖かく、寒さによる衰弱などのリスクは、阪神淡路大震災や東日本大震災など、 に比べると大きくはありませんでしたがしかしながら夏の時期は暑さによる衰弱のリスクが高まりますこのように発災時期や避難所開設時期に応じた避難所環境のための対策を考えておくことが必要ですこれは上田によって作成された循環器疾患による 震災関連死のプロセスとそのプロセスに応じた対策をまとめた図です。恐怖や喪失感情。あるいは過酷な避難所、環境などのストレスは交感神経を刺激したり、副腎皮質ホルモンの分泌量が増加します。それによって血液の凝固が促進され、心筋梗塞や脳梗塞などが発生します。 ここで、ストレス軽減のための対策としては、孤立しない、孤立させないこと、十分な休憩や睡眠をとること、外部からの支援が来ることによって安心感が得られること、先の見通しを得るための情報の提供を取得などが挙げられます。血液凝固促進に対する対策としては、 十分な水分摂取ができるような対策が挙げられます。トイレを我慢するために水分摂取を避けるというようなことも多数発生しますので、水分の提供だけではなく、トイレ対策も合わせて行うことが必要です。過去の災害の教訓から、内閣府の避難所運営ガイドラインでも、 被災者自らが行動し、助け合いながら避難所を運営することの必要性を指摘しています。そのため、現在、各地で地域住民による避難所運営マニュアルの作成が進みつつあります。震災関連死を避けるためには、避難所の環境を良 い, い環境に保つことが大事になってきます。 ところでいい環境とはどういう環境でしょうか。ここに示したのは全国保健視長会で公開されている避難所アセスメントの様式です。公衆衛生的な視点からどういうところに配慮しなければいけないかということがまとまった前まとまった資料とも言えますので、避難所運営について考える際には参考になると思います。 このような視点に配慮した避難所運営マニュアルを作成することで避難所の環境が劣悪になってしまうことを防ぐことができるかもしれませんここから少し実際の避難所の状況について見ていきたいと思いますこれは解説して23日後の避難所ですが土足です土足で歩いている横に毛布を引いて 避難者の居住スペースになっています。パーティションもないので、プライバシーも守られません。この状態だと、粉塵などによって呼吸器系疾患のリスクが高まる恐れがあります。日常から土足で利用している施設が避難所になる場合、避難してきた人は災害だからといって、避難所に入る前に掃除をして、 土足禁止にするということは考えにくいですよね避難所として利用することが想定される施設については日常から土足禁止にしておくことで災害直後の避難所環境の悪化を軽減できる可能性がありますこのように災害時の状況を踏まえて日常の施設の使い方に反映できる部分は反映し 無理のない避難所環境の悪化の軽減をしていくことが大事な大事になってくると思いますここからいくつかのパーティションを見ていただきたいと思いますこれは集落ごとに一つのパーティションとしている避難所です集落内のつながりが密なところでは集落内の助け合いやコミュニケーション 見守りなどという面でも有効かもしれませんただ地域のつながりがそれほど密でないところや地域内に複雑な関係性があるような場合にはこのような形は難しいでしょうこれは段ボールによる世帯ごとのパーティションですプライバシーはあまり守られませんがパーティションの高さが低いので立ち上がれば どのの人がいて誰がいないいて、誰なか、体調がよさそうか悪そうかなど心身の健康に配慮する際に見守りをしやすい環境であるといえるでしょうこれは布による世帯ごとの背の背高いパーティションです先ほどの段ボールのパーティションよりもプライバシーは確保できそうですが。 見守りりといいう点でではやりにくい環境ですこういう形のパーティションを使う場合掃除時間などに入り口を開けるようにしたり安否確認見守りのためのルールを作っておくと良いでしょう関連死を防ぐためには孤立を防ぐことも重要です交流スペースなどの居場所作りや 参加しやすいイベントや声かけなども、孤立を防ぐためには有効です。避難所の環境を少しでも良くしていくためには、どうしたらよいでしょうか。避難所では、いろんな人が一緒に生活をします。仕事をしている人も、小さいお子さんがいる人も、お年寄りも、 特別な配慮が必要な人もいるかもしれませんこのような多様な人が一緒に暮らす環境では誰かにとって良い環境でも他の誰かにとっては辛い環境であるということも起きえますそれぞれが抱えた事情も価値観も違う中で我慢ばかりを強いる環境になってしまってはそれこそストレスが高まる一方です 我慢より合理的配慮の視点で過ごしやすい環境づくりを実現していませんかちょっとした配慮ができるだけで過ごしやすさは大きく変わります。それぞれによって居心地のいい環境、必要な配慮は異なります。しかし、私にとっていい環境とか、私に必要な配慮というものは、他の人には分かりません。 私にとって居心地のいい環境を作れるのは私だけあなたにとって居心地のいい環境を作れるのはあなただけなのです避難所運営を考える際に参加したり実際の避難所運営に参加することで自分にとっていい環境を相互に知ることができお互いに必要な配慮を考えることができるようになりますその地域の住民役所 民生委員、消防団、保健所、介護事業者、福祉関係者、支援の必要な当事者とその周りの人など、その避難所に関係する人みんなで避難所運営を考える場を災害前から作っておきましょう。今週は以上です。次週は、 私の防災・減災対策について学んでいきましょう。